みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹田でございます、えー。いろんな方からこの右手の爪の手入れはどんな感じでゃてるんですかなんていう質問をいただきますので、僕がこの右手の爪をどういうふうにメンテナンスしているのか、それを今回の動画で全部お見せしてみようかなと思います。当たり前ですけれども、爪を使わないスタイルの方は全然関係ない動画なので、えー、お気をつけくださいませ。エレキギターとかゴギをフィンガースタイルで弾いていって、でなおかつ爪を使うタイプの方に、まあ、参考になるかなという感じ。 ですえー、よかったら参考にしてみてくださいませ。で、始める前に1つ注意点がございまして、補強する際にこのアロンアルファ釣り名人という接着剤を使って補強していきます。で、これはもちろんその爪の補強剤ではなくて接着剤なので、まあ、ちょっと自己責任でお願いしますということでしょうか。まあ、僕自身はもう長い間アロンアルファの釣り名人を使ってますけれども、大きなトラブルは経験したことがありません。ですが まあ、何かしら問題が起こってしまっても、その辺は自己責任でお願いしますということでございます。はい、そんな感じです。では、まいりましょう。まず、使うグッズとしてはこちらです。アロンアルファの釣り名人という接着剤。探してみると、緑色のパッケージと、あともう一つ、灰色のパッケージが見つかると思います。違いとしては内容量です。緑色のほうは 1g なのに対して、灰色のほうは 2g 入りとなっております。 で、2g のほうが割安じゃんって思うかもしれないんですけれども、1g でも2、3ヶ月は余裕で使えます。なので、もし買う場合がありましたら、この 1g で揃えてみてくださいませ。で、まあ、なかなか売ってないので、<笑>自分はいつも買うときには5本ぐらいまとめてガーッと買って、まの在庫をストックしておくんですが、今ここにあるのは、新品2本と今、使い勝手の1本という感じです。では、では行ってみましょう。 えー、ちょっと今この爪に何の保護剤を何の補強も載ってないというかアロンアルファが全部取れてる状態なんですけれどもこの状態からスタートしてみようかなと思いますすごい簡単に言うと本当にこのアロンアルファ釣り名人を爪の上に乗せて乾かして形を整えていくだけという感じですちょっと行ってみましょうかピンクは合うかなえー、ちょっとすごいちっちゃくて見えるかわかんないんですけれどもまずこの爪の上に1滴 ちちっゃく落とします。で、落としたら何かしらこの細長いもの、つまようじとか、もしくはこういうピンとかを使って全体的に薄く伸ばしていきます。である程度伸ばせたら、もうとりあえず放置という感じですね。角度を変えるとこのどこがれて、どこが濡れてないかみたいなのがわかると思うんですけれども、ちょっとどこが 濡れてるかな、どこが濡れてないかなどの辺を 伸, ばして伸ばせてないかななんていうのをチェックしながら塗っていくといい感じです次に行きましょう、えー、また中指の方も同じように1滴2滴ポツンとのせてなんか細長いサムシングで、えー、爪全体にアローアローを伸ばしていきます これは、なんかいわゆるキーホールダーとかについているようなクリップっぽい針金、ね、それをまあこう伸ばして使っているんですが、爪楊枝しとか何でもいいです。えー、ただ、それ専用のものを1つ用意しておくといつでも使えて便利かもしれません。こんな感じで角度を変えると、どこが濡れてて、どこが塗れたいのかがわかるかと思います。で、ある程度伸ばせたら、また次に行くという感じです。 この ア, ロアルファの使い方についていろいろこの気をつけるポイントといいますか、そのこれ知っておくと便い利いだよということがたくさんあるんですけれども、ちょっとそれは後ほどお話をさせていただきます。とりあえず塗っちゃいます。あっ、ちょっと画 面, が画面がずれてしまった。こんな感じです。うまく塗れてるかな。うん。いい感じでしょう。 で、最後、親指。えー、となんかパッと見てわかるかもしれないですけど、も、その僕の親指って何かしないけすげえ横幅が広いんですよ。なので、親指に関してはちょっと多めにいつも塗りたくっております。なんかこんな感じで2滴ぐらい、ちょっと見えないかな。2滴ぐらい、ポツンポツンと落として、そこから伸ばしていくような感じでしょうか。<笑>うん、いい感じで全体的に塗れたでしょう。 で、このまま5分10分放置して乾かしていきます当たり前ですけれども、その乾いてない状態で触っちゃうとくっついちゃいますしこのままどこかに爪が触れてしまうとどこかと接着されてしまうのでどこも触れないように気をつけてくださいませ僕はいつもパソコンの合間に補強することがメンテナンスをすることが多いので塗ったらパソコンでツイッターのコメント返したり YouTube のコメント返したりとかして時間を潰しているような感じです5分できれば10分ぐらい放置してあげるとよいかなと思います 本当に意外と可愛 い, いんじゃないかなと思っていても触ってみたら全然乾いてなかったなんていうことが多々ありますのでできれば10分ぐらい放置してあげるといいかなという感じですでその間にこの辺のアロンアルファの使い方についてちょっとお話をさせていただきましょうかアロンアルファ少なからず皆さん使ったことがあると思うんですけれども最後まで使い切った経験ってありますか 結構この入り口、その出口のところが固まってしまったりとかあとなんか中がもう完全に固まっちゃったりとかして最後まで使ったことがないという経験、結構あるかと思います。いくつかのポイントを踏まえておけば最後までちゃんと使うことができるのでちょっと覚えておいいくださいませ。まず1 つ, と1 つ, 1つ目としては保管するときも倒さないということです。 まあ、使っているときはもちろん立てているんですけれども、このままこうキャップを閉めてしまうときになって、こう横で寝かして保存してしまうと、これがまた蓋を蓋が固まってしまう原因になってしまいます。僕はマッチバッグを使っているんですが、まあ、小さい方だったら何でもいいと思います。こんな感じでその何かしらにこう立てておいてで、キャップをして保管をしておけば、もしちょっとこうぶつかったとしても、そんな簡単に倒れなくなるじゃないですか。 で、僕の場合はこのマッチ箱をスタンドにして、こんな感じに置いておいて、部屋の隅っこのほうにして、蹴っ飛ばしたりとかしないようにして、えー、保管をしているような感じです。一回蓋を開けたら、一回アロンアルファを開封したら、絶対倒さない。えー、塗るとき以外はもう倒さないというふうに気をつけてあげるといいかなと思います。これがまずポイント1。で、ポイント2としては、今みたいな感じでこう爪にこのアロンアルファを塗りたくるじゃないですか。で、塗った後に、意外とこの先端のノズル部分に、 液材が残っていて、これが固まったりとかするとすごい厄介なんですよなので、えー、とこのくっつかないようにティッシュペーパーとかをちょっと近くに用意してあげてこのアロンアルファを押しますそうすると先っぽの方からちょっとこの出てくるんですけれどもピント合うかなちょっと今出てきてるんです が, さすがにこれはちょっと見えないか、うん、ちょっと分かりませんか先っぽの方にちょっと この接着剤が出てきているのでこの接着剤が残らないようにティッシュとかで吸い取ってあげるという感じです押すと先端に残っている接着剤が出てくるのでそれをティッシュとかでこう吸い取ってあげるという感じですそうするとこの先端部分に今残ってない状態なのでこのままキャップを押してまた蓋を押してでスタンドに立てて保管をしてあげると こんな感じで使っていけば、もうほぼ間違いなく最後まで使い切ることができると思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。絶対倒さないことと、使い終わったときに、ノズルの先端に残っている接着剤をちゃんと取ってあげることです。この2つが守れていれば、最後まで使うことができると思います。そして、さっき言っていたこの先端が尖っているものなんですけれども、これは本当に何でもいいです。えー、と自分の場合は、先ほども言いましたように。 何かしらのキーホルダーとかの輪っかをちょっとこう伸ばして使っているんですが、で最後さ、先っぽの方にこんな感じでこのアロンアルファが固まったところができてしまうので、まあ、これはたまにこのハサミとかで、まあ、このかすめとるというんですかね、えー、とちょっとなんかひねったりしてあげれば、すぐにバキバキっと割れて取ることができます。こんな感 じ,、まあ、こんな感じで使ってあげれば、使っていってあげれば。 いつでもメンテナンスができていいかなという感じでしょうか、えー。トゥルトゥルになりました。そんな感じです。ある程度乾いてきたのでまた塗っていきたいと思います。えー、と自分の場合は2回ぐらい塗ることが多いです。1回塗って乾いたらうーもう1回塗ってと、まあ、2層にするとでも言いましょうか、えー。2回塗り、2度塗りという感じですね。2度塗りをしていきます。また、人さし指全体的に伸ばして。 えー、と中指にもポンと乗せて伸ばしてと<音楽>この伸ばす作業で結構慎重にやらないと、えー、ベタベタになってしまいます、まあ、この特に端っことかを塗ってるときがそうですね端っこを塗ってるときにこの先端がこのピンの先端が皮膚についちゃうと表面張力でその爪の裏とかに接着剤が流れちゃうんですよそうするとすごいバキバキで悲惨なことになるので まあ、そうううなならいい。いように気をつけてください、まあ、何回かやっちゃうと思います。でも慣れてくるとそんなことはもうめったに起こらないようになってくるのでこの辺も練習ってことなんですかね。まあ、慣れがすごく大事です。で<咳>、人差し指を塗って中指も塗って薬指も塗っていい感じだなと。なりましたら最後は親指。<咳> えっと、僕の場合はこの先端の方先っぽの方にこうちょこんと乗せる感じでやってますけれどももうちょっとこう塗りたいという方はその腹の方背っていうんですかね爪の背中の方まで伸ばしてもいいのかなという感じですこの辺はまあ好みだと思いますので<咳>どんなのがやりやすいかどんなのがいい音がするかどんなのが弾きやすいのかちょっといろいろ試していただけると嬉しいなという感じです自分の場合はこの白いところがまあちょっと覆ってもう少しピンク色のところ指の方までいっているかなくらいで まあ、塗っております。<笑>で、ちょっと塗りすぎだなと思ったら一瞬ティッシュをくっつけるような感じでアロンアルファを吸い取ってあげるとかこんなテクニックもあったりとかします<笑>うんいい感じでしょうでまたそのアロンアルファテクニック<笑>あこれは OK ですまたアロンアルファテクニック3つ目ってわけではないんですけれどもあの<笑>アロンアルファってこう新品を出したらでしょ まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、先端をこのハサミで切ったりとかしてまあその蓋を開けるわけなんですが開放するわけなんですが新品の釣り名人ってすごい柔らかくてその固まるまで結構時間がかかるんですよなので、えー、ともしこのあった新品を出したならばハサミでちょん切って開放したならばなんか半日ぐらいキャップをせずに蓋をせずになんかずっとこのまま放置しておくとなんか全体的にいい感じの粘土になってくるような感じがします 柔らかすぎると、まあ、それはそれで別にいいんですけれども爪にのせて伸ばして乾くまでにすごい時間がかかるんですよなので一回その蓋を取ったら蓋を開けたら開封したらちょっとしばらく置いておいて中の溶剤を全体的にちょっと固めるといいますか少しこの酸化させておくことがちょっと3つ目のポイントかなという感じですこの辺はよかったら実践をしてみていただければという感じです、はい それでは、アロンアルファがしっかり乾燥したので乾いたのでここから爪を成形する作業に入っていきたいと思います使い終わったアロンアルファはさっきも言ったようにその先端のに液が残ったように気をつけてキャップをしてで倒さないように保管をしておいてくださいませで、爪を成形するときのグッズとしては、まあ、もちろんですけれども、まあ、ファイルヤスリが必要になっていきますちょっと恥ずかしいんですが女性化粧品売り場とかに行くと、まあ、こういうネイルケア用品がたくさん売っているので まあ、そういうところで1つ2つ揃えてみるといいかなと思います200から300ぐらいのザクザク削る用とあとこれ何番ぐらいなんだろう、まあ、そして1000番ぐらいの、えー、こっちは多分800とかそのくらいこっちは多分1000ぐらいだと思うんですけれども、まあ、そのぐらいのこの磨き上げ用のやつが1つずつあるといい感じです100円ショップとかでも売ってるのでそちらでも大丈夫ですあと出先で、えー、と使うとき用にんこんなのもあると便利ですね なんかこうナイフ型で折りたためる、えー、こういうヤスリがあったりとかあ と, ちょっと自分はこんな感じであとスティック状のものっていうんですかねこんなようなファイルも持ち歩いたりとかしてます結構これザクザク削れるんで割とよく使っておりますあっというのもあると、えー、どこでも手入れができて便利だねっていう感じですでは実際に削っていきましょう まあ、特別な秘密とかがあるわけではなくそのまま普通にザクザクと、えー、好みの長さになるまで削っていきます一応正しい爪の削り方としてはその一方向に動かすというのが正しいみたいですで動かすのは指じゃなくてこのファイル自体を動かすということ正しいやり方でちょっとやってみるとすると、まあ、人差し指を削るときにはファイルの方を動かすで一方向にこう動かすのが正しいやり方みたいです これがその爪を一番痛めないやり方とのことで、まあ、ネ, イルサロンネイルサロンとはいけば多分こういう削り方をしていると思うんですが、一、え、番、ー、面倒くさいので、そのままザクザクといってしまいます。あとはあとまあね綺麗に仕上げるから、まあ、最初の方はかなり雑に長さを揃える感じでザクザクと削っていきましょう。どのくらいの長さが引きやすいか、どのくらいの長さが好みなのか、こればかりは本当にいろいろ試してみるしかないので。 い、えー、試してみてみくださいませ。でなんか自分に合ってる長さ弾きやすい長さなんか音色がいい感じに出る長さとかを見つけたら、まあ、毎回毎回そのぐらいの長さまでメンテナンスしてあげて<笑>いつでも気持ちよくギターが弾ける状況を作ってあげるという感じでございますこのやり方は多分ねすごいよろしくないですよねなんかネイルサロンとかやられてる方がねこの動画を見たら多分すげえ怒ると思うんですけどもすいませんこんな雑なやり方で。 で、えっと、ザクザクって削っていくとその薄い部分みたいなのが爪の内側に隠れていってしまうので、まあ、こんな感じで爪を乗せてで内側をちょっと磨いてあげるような感じで少し削ってあげるとすごくよい感じですでこれでだいぶザクザク切れましたあっ切れたじゃないか削れましたでそのあとはまたちょっとずつ細かくしていってその整えてあげると 内 側, を内側を削ってで、その先っぽを削って、で、今度はその外側ですね、こっち側を削ってと、全体的にまんべんなく、なんとなくファイルを当ててあげます。で、最後にこういう仕上げ用のファイルで、また内側、で、先っぽ、先端ですね。 で、この外側。を削ってあげる感じです。内側を削って、先っを削って、外側を削る。まあ、この三段階です。で、さらに細かい方も使って、削っていきます。磨いていくっていうが正しいかな。で、ここまで来れば、まあ、ほぼ完成です。 今、結構このもう 爪, 先爪の先っぽが滑らかな状態なんですけれども、またさらに滑らかな状態がよろしければ、もっと細かいやつで磨いてあげると良いかなと思います。ただ、本当にこの細かく磨くと、すごいギターの音色がめちゃくちゃ丸くなるので、結構好みが左右するところかなと思います。どこまで仕上げるかという感じですね。自分はいつもこの一番細かいところまでガーッと仕上げて、で、ちょっとギター弾いてみて。 それでよしとするときもあるんですが、まあ、大抵全部きっちりとツルツルになるまで仕上げたら1回こうザラザラするところでちょっとこすって、えー、わざと少しざらつきを出すことが多いですそのまま満足したときもあるんですけどねこんな感じでまあ完成という感じですでこれ以降は別にやってもやらなくてもどっちでもいいんですけれども、まあ、もし興味があればこの爪の表面とかもデカデカにしてみると面白いかもしれません あんまりやりすぎると爪が薄くなってしまうのであのやりすぎは注意なんですけれども、まあ、こんな感じでちょっと爪の表面の凸凹ココココをなくしてあげてで、滑らかに整えてで最終的にこの一番細かいやつで磨き上げるとそうするとわかるかな 人差し指だけそうかってかになったんですけれども、まあ、こんなこともできなくはないという感じですでも別に表面を仕上あげてもねそんな音色とかに違いはないんでもしアロンアルファの乾きじゃないかアロンアルファの状態がデコボコになっちゃったらそこをまあ削るような感じで磨いてあげればいいかなという程度です別にここまでしなくてもいいと思います自分もあんまりやらないですただ、まあ、アロンアルファが少しでこぼこしている時が多々あるのでそこはまあちょっときついてあげるかなという感じですけど これで終わりという感じです。アローアルファがいい感じに補強されてて結構腰のある音がバンと出せるようにいい感じに補強ができました。でまあこれをしまう時もファイルをそのまま あの置いておくといろんなものを削っちゃったりとか、もしくはこのファイル自体が傷んだりしてしまうので、自分はいつもこの買ったときの袋に入れて保管をしているような感じです。そのまま置いておくと結構いろんなものを削ってしまって大変なことになります。でこのティッシュは丸めて削っていって、これを元通りに切ればこの中にしまってで、アロアルファは必ず立てた状態で保管をするというような感じです。どうでしたでしょうか、参考になりましたでしょうか。まあ、何度もも、言いますけれども本当に アロンアルファは接着剤なのでその辺はお気をつけてくださいませ指にくっついたりとかしたら大変なことになるので指にくっついたらまあこうね変にむやむやたらに触らないように気をつけてくださいもし万が一その指にべったりアロンアルファがくっついてしまったらまず焦らないことが大事です例えば久しぶりにこうアロンアルファがべったりくっついたりするじゃないですかでまあやばいと思ってこうティッシュで拭いたりとかその別片方の手でこう触ったりとかすると その指と指がくっついてしまってすごいめんどくさいことになるのでもし指もしくはその皮膚全体的にそのべったり垂らしてしまったならばとりあえず放、ま、置、あ、して乾くまで待つのが一番ベストですで、乾いて、えー、なんかパリパリやるとそのままペロンと剥がれる時もありますしうなかなか取れない時はその中、ね、水にこうしばらくつけたりとかお湯の中でこう、ね、もが い, がいたりと か, なんかもんだりとかしてあげると取れるような感じです で、もし爪のほうに塗ってあるこのアロンアルファが取れかけてきたら、えっと、そういうときは普通にこう片方の爪で左手ですね左手の爪でこうなんか引っかくと普通にコロコロっと取れていきます爪ごと持っていかれるってことはそうそうないと思うのでもしちょっとこう剥がれてきたなと思ったらわざとこう剥がしちゃってまた塗り直しをしてあげましょう水洗いとかやったらね あの食器洗いというか皿洗いとかしているとやっぱり剥がれやすい感じです。でもまあ積みごと持ってられるとかなかなかないと思うのでもし剥がれてきたらそのままベイッと剥がしちゃって塗り直ししてあげるとよいうかなと思います。グラスネイルとか、まあ、ジェルとかいろんな補強材が世の中出ておりますがやっぱりまあ頭の中がね一番安いですしなんかメンテナンス性がいいような気がします。グラスネイルとかすごい高い高し、 あの爪の上にグラスガラスを乗っけるわけなんですけれどもそのガラスが割れる時に地爪をバコンと全部持っていかれるっていうパターンも結構あったので、えー、一時期使ってたんですけども結構そういうのもあったので今はまあアロマアルファに落ち着いているような感じです、まあ、よかったら参考にしてみてくださいませチャンジをしてみてくださいませそれでは違う動画でお会いいたしましょうさよならハハハハハハハ